また同じ夢<笑>あなたは誰 なされていたな例の悪夢か任務でしょうかボスが死んだ FBI 支局が消滅した局長が君への監視は解けたこの独房ともお別れだな新しい部屋を用意させる必要ありません気遣いは無用か 年上の行為には甘えるものだが大人の駆け引きも忘れたか分かりません大切にした方がいいな記憶を失っていてもこれから先を生きる力はある